一つのボールを追いかけて飽きもせず」「それは幸せな記憶で」「今も心の真ん中に」「あたかな光を届けては」 「力をくれている」「心配そうな顔をするのはもう終わりにしよう」ま「あ、明日に前りでをゆけるさ」「これからも今日の空の下で」「あの日二人見てた未来の続きへ」 「迷わずに進めばいい」「どんな長い道のりでもゴール目指して」「同じ夢を見てるんだ」 人を繋いでいる希望頑張ってることわかるから」「背中を押されるよ」「その姿よりもあしくて」「いつも励まされる」「あの日二人に出た未来の続き」 「胸を跳ねる俺ですむんだ」「そしていつか清い世界に連れて行こう」 「二人見てた未来の続きへ」「何も迷わずに進めばいい」「どんな長い道のりでもゴール目指して同じ